皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月17日、ついにバージョン 6.1 が始まりました。やることがいっぱいですが、まずはレベル上限の解放からです。報告しなくていいから直接行けと言われても、わざわざ報告しに行くスタイルです。職業レベルの上限解放が無事に終わりましたので、次は別のレベル上限解放です。 次は釣りレベルの上限解放です。今度は何を釣らされるんだろうと思っていましたが、玉回でした。また知らない巨大魚でした。なかなか釣れないんじゃないかと心配していましたが、3回目でかかってくれて、一発で釣れました。これで無事に釣りレベルの上限解放が終わり、ついでにふわふわ金魚ももらえました。とても可愛いので、連れて歩きたいと思います。 あとは、いろいろと持ち越していた経験値を一曲集中させたりしていました。今週の試練の門と真相の迷宮が終わった時点で、一色目の魔法使いがレベル122になり、カンストしました。初日にしてはすごく頑張った方だと思います。<音楽>というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。